昔はもうこれね全部やぶなったけどね石碑残ってますかおお残っとるのかねえー、っとこれは天井石あるけどどっちに解放しとるのかねこっちやな ここも緊張しないか20メートルぐらいのねいうふうやね16、15、14という関節入れるのかね入ってみましょうかねはいこれは こ, こまで10メートルぐらいで手前からやたらね高さが1メートルぐらいかよいしょ こはい、ちょっとね 1m ぐらいじゃないからねちょっと狭いんだけどこの高さはこれ 2m ぐらいありますよああこれちゃんと見たら怖いね随分かましてあるからね一応ねはい中いは無用ここはねちょっとね 1m ぐらいじゃないからね大変なんですよ 手前の石がね、ごーっと盛り上がってるから入るの大変だけどでアよりはあー、70センチ80メートルじゃないかそれぞれね、高さに見たくなるからねもうこんな切れ方。 このちょっと石がね、ちょっと飛び出ます怖いわ。ええ、片方で。これもね。ああ、首の足てありますね。ちょっとやっぱりビビりますわ、この、この興奮は。言うとしまませばいいか、大変。言うのこれは一番小さいか、この中では。 それでもまだ、湯口がが、らってから、8 0センチぐらいあるか。まだ流行りやすいぞ、ね。十五分よりは。高さ1メートル五十センチ、二十センチぐらいか。これもね、おそらく、組み直した可能性があるね。いっぱい、かませ石が多いからね。 やっぱ怖いね。ぶらぶらてくると、はい。ええ。ええ。天残ってるけど、これは赤でいらんね。わあ、きれい。ここの冬型きれいやわ。一メーー四十五十ぐらいあるけど。 あら、無双だよ、それが思わへんで、これは。な、これは天井がないんだ。うーんと、これは。まあね。奥行き始めたか、し始めたんだけど。 天井石がないか。ああなるほどねちょっとね小ぶりは小だけど硬そうでいいよねここ袖見当たらんかねああ天井石がある。 わきれいに積んでくれてありますよちょっとあの、この石台がね、飛び出しとるけど、飛び出 し, び出しません、一個だけ。ちょっと古いかな。いや、かなりね、これは整形してますわ。ね、あの、最初のやつはあんまりしてなかったけど、これちょっと整形してると、新しいかな。 拳銃士が二枚乗ってますけどね。これは紛はどうなってんだ。紛糾は。分からんか。山の上やからね。山の上やから、何分いれんか。こうか。あ、これね。もう、売り上がったらほとんどこんなやな、大きな石一発。いっぱい住んでやんだけどね。 ちょっと氷の。石碑でございますけど。これ登ってますね。天井しがないのかね、ちょっと残念やけど。六世いきます。え、なになに。せっかく復元かね、残念。<笑>なんだ、不元だったんかね。 鉄管と木管が置かれてたの ど, どこに置いてあるんだろう復元でございましたか片袖かねはい高さがあれはあっこまであるんだったら二メー0以上あったんやろうねはいはい復元でございましたかここを着た時にね スマホのどっかの落としたいんですよね。帰りに。おお。大き金使ってくれてるのかね。じゃ、かささでございましたか。はい。どうでしたか。残念でしたね。結果ありましたけどね。復元ってこと、これなんのかね。これ あこの木はね明日香さん横から持ってきたんかねこれ観光地だったのどこあったんだろう観光地ってこれすごいよこれねほらこれかなりかなりあやねこれきれいにね石削ってくれてるからねこれ大きい この中では大きいほうじゃん、<笑>一番大きいんじゃないか、これこれ、上にね、これに天井用乗ってすごいなんでねこれは大きいわこれどうなんだろう、天井用乗ってたのかねこの大きさはすごいぞ、こ れ, これ天井用紙に乗るんだってたら ただね、この大きさで袖がないっていうのは珍しいんやけどね、ほとんど袖があるんでね、どういうこっちゃ、これ。はいはい、後でな、ちょっといろいろ調べてみましょう、これ。気になるね。これもう一回。観光地のどこにあったんだろう書いてあるのかね。B75 分, 分。 直径12メートルのこれがちゃんとほら残ってるわね硬そうでございますけど<音声>なるほどそういうことですかということは いろんな壺とか特殊機材とかそんなやつかねここもそうやねこれもちょっとわからへんけどあここにもあんだここにも大きな石筆がありました これ大きいね。このし始めてありますよ。さっきのらつすごかったね。だからね、この現実の方が大きいから、この上の天井石がものすごく大きい方がいるんでね、大変なんですね、作るときは。硬そでございます。ね。天井はちょっと小さい枝で天井石できるけどね。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 こうやからね。反対向いとるのがね、開口がね、これ現実やろ。あれは、ね、北向いとるのがね、ちょっとおかしいんだけどね、向く方が。 マウンあそこにあるけどかもう硬そうでございますけどあのビオもんかね こここ初めててますねねああもんんけどううなっのかかからんか、うん、このやもう入れますよ。 石の使い方やね。かませいい怖いね、これ。何丈夫かいね。一枚二枚、ね。高さが一メートル二十ぐらいじゃないんだけど。 もうちょっとね。石組みが。ちょっとね。ちょっと緩くなってる感じがする。怖っ。怖いわ。これ何五分か。いい四五分。二十五メートル。高さは二点八メートル。船頭が五点八メーター。幅一点五メーター。高さ一点六メーター。 現実後の中で最大級、最大の級を誇ります。え石棺と木棺、四体以上が順にめられて、近藤性、飾り花具、かんざしなど、トライ系属色のある異物が含まれました。六世紀後半。六世紀後半。おお、大きいね。最大級。 これはが赤い行ったかね。持ってきてないね。こんな大きいスキーズだと思ってないからね。まあすごいやん、これ。あらあら。一日か画古本群を馬鹿にしました。高さ 3.75 メーター。それがあるか。あらあ、すごい。これはびっくりしましたね。昔見れてないな、ここがな。今日まだ工場中やったからね。これはすごい。天井石が一番二枚。 これはね、最大級、うん、これは大きいわ何機か入ったけど<笑>ねえこんなに天井高いのないしほら大きいで使ってくれてるよ横も奥もね一、二、三段、四段にどこか側席もね一、二、五段ぐらい ああ、こんな大きな単価だ。<笑>全然違うなんだね<笑>。何百歩来たのに。それこそ何十分もこう上がってきてるのに。昔こっち上がるなかったからな<笑>。4、5分やったっけ。D、4、5分。滞在規模<笑>。はい、お風呂に入きました<笑>。はい、ありがとうございました。これはどうだしう、びっくりしたね<笑>、うん。小さいんだけどね。 大きな天井石が2個載ってますけど。 こにないかなかったんかね結構大きいねどういうこっちゃこれは持ち送りであそこ閉めたんかねそういうことかねあれほぼ埋まっちまったかい何にも残ってないあそこに石が残ってるかあらあら へんがない面白いこの古墳はサビヤだわここは展望台あら見えるわね<笑>どこ行っても展望台見られへからな<笑>どこ行っても展望台行ったらね気がいっぱいで 見えないことがいいんだけど第二天堂だいあよう見れますわ全市郡見えへんよここらなうんちょっとこう。どちがうのかね こ, れはここじゃなないいいんですすかかここに。違いますかんか大きいぞ天鶴市は奥はないか。 天井ヒニは短くてるなまあ袖は一応ね袖は作ってありますけど天井ヒニッシュ小さすぎるしな くらい書いいいいいい書てるだねわここも大きき奥奥行き10メーぐあるのかかは天井しないのか、うん、大きい。 ほんか天井石は平べったいのが多いんだけどね使うのが災害見えんもな<笑>はい さあ、警視軍行 っ, て行ってみましょうか。これ、警視軍なんのかね。警視軍なんの。まあ、小ぶりじゃあるけどね。天井選挙ないんだけど。はい、警視軍。 落ししましたか落してんねやけどね。 これも入れられませんのか、入って行けませんのか。大きいけどね。どうよね。調べったらい方が多いんだけどね。天獣は一個だけ抜けてんだよな。天獣はこれ。あら大きい。見えませんか。 高さも三メートルほどあるからねこれ一個だけ天井にどこ行ったんだろう外されましたか大きいですよ、この古墳もはい、ありがとうございました石がゴロゴロしとるんだけど、ほんまに大きいのが古墳を作るのはもってこいの石がね こっちも古墳だ。大きな古墳があるんだ。あ素晴らしい古墳が。入れませんか。この天井石がちょっと外れてるね。これは 奥, 奥石が外れてるのかな、奥石も。 ね太陽変かはいはいいいですよ大きい石使てくれてるけどえー、っと片袖かな分からんなこれ両袖かもしれん な, いな、えー、すごいねこれ井も後やねかなり切ってくれてるからねこれがもう典型的な天井でしたね ここんなんななが多いいんだけけどどね、はい、ありがとうね、ねっちもそうやなこれ今破壊さされてます、ね、小肘、ね、ゴロゴロです。 天井にしありませんか、破壊されてますから。ああ、袖なしかね。はい、ちょっと小ぶりだけどね。天井にしがありません。ここもあったんだろうな。もう崩れとるけどね。あったんですよ。ほら、ここもね。天井しないけど。 困ったんだろうか。これはわからんな。これは何だろう。大きな石をゴロゴロしてるけどね。ここもそうやろうね。これどうも。天柱石が落ちましたかこれ。ね。こういう感じだったよね。もう崩壊してます。壊してます。 もう待ってますね。あの下までやんねやろ。下からね天井石が落ちましたかね。残念でございますか。これ古墳の上ね、橋がかかってるんだけど。あ見当たら見られんかね。 ほら5分がそうだよ結構大きいんですけどねここまでやろうえっ、ーえー、とね石室 78m あるんだけどね高さが 2m 以上あるよね大きいに使ってくれてるんだけどおー看板初めて見たぞ<笑>看板これ J785 分 の石灰は今残っていませんが、えー、遺骨が安置され死後の世界の谷末期やきの灰やなんてそういうことですか大きいねこれもこ の, なあの何回も掘っとんねんけど全然こんな見てへんねんなこ<笑>んな大きなあったのかいね知らんがねいやいや恐れ入りました見てへんないんだわ これもう天井石残っとるんやね、これ。全部天井石なんか残ってないっていうようなこと言ってたらね、嘘でした。残ってました。大きいですよ、これね。高さが2メーター以上あるし、片袖で、これは石筆が10メーター近くあるかもしれんな。ちょっと入られんか。入られませんか。いけたけど。ほら、これもすごい。 これはどっちがどっちだ<笑>うーん、わからんな。やっぱりこっちか。こっちが南やな。ここやな。う天井石が2個、ちょっとね、わからんでもないか。こっちがね、こっちが奥やはい、もうちょっと崩れてるね。ああ、大変。これ持ってくるだけでも。大変でございます。 震えてますか。残念でましたか。もう、これも震えてますか。震えてるし。残ってないね。 ここにね、人が歩いてるということはね、おそらく石碑があるんだわ。あ、ここもあるんだわ。もうね、なくなってんだよわ。えーと、マウンド見渡らんかね、見渡らんね。この辺はもう全部ね、崩壊しましたか。残念でございますね、崩壊しました。ここにある。 でもね。天井石は外れたんだね。ね、せっかくなんでね。はい、破壊されましたか。これ愛イ軍かね。愛イ軍の五五分七五分。どっちが五五分だろう。この下でございます。 これはちょっとこぼれでございますな。一応皆向いとるかね、向いとるね。<笑>はい、こぼれやけど。それから、こっちの方か。天井石もないか。うーん。ちょっとわからんな、これは、どうなってんだ。 こっちは岩石、まあね、石がないからわかるな、岩石よな。ああ、なるほど、両方で、これは天井しかましてないな。六七メートルぐらいあるか。な, なかなかいいんだけどこれね。はい、ここは白亜ねこれ。はい、ありがとうございます。 これ開いてます、これ。オーケー、いいし。お、タこれを見たんかな。当時ね。いろんな説明聞いたんだけど。ここ入れるようになってるな。大きな。これ、これはすごいわ。当時これを説明、これは聞いた可能性が強いね。 年間上がってきてき、ね、大体10メーターから20メーターぐらいのやつがほとんど あ, るあの栄養分が多いっていうの話してはったんだけどそう当時ねそれから35年かやそこら以上前ぐらいの時の話だけどこれ説明色の木だけど覚えとらんけど大きいわ高っ3メーターありますよこれねで土砂が向こうはちょっとね あとね、これどうなってんだこっちが開口やから、これ開口部がな。ちょっとね、あの石を見ると、落ちたかなあれ、きな石落ちてるやろ。あっちが後ろやな。かなり大きな石をくれとんだけど。説明。中入ったかないや、中に入ってないな。 なんか長いこと説明してありました、いろんな説明を。えー、トライジ人が作った墓宿とかね、なんか鍋窯が出てきたとか、んかそんなこと言いたいのましたけど、記憶によると、これ大きいでしょうこれ大きいわ。これ、後ろなんだよな。 やっぱりあちが前やな向こうは開口部やなあだいぶなんかこう手前が埋まってんだ天井石が2枚そういうことでね、ねだから高さ下から言うと随分高いぞこれねあれのもっと下やろうからこれ2段3段目ぐらいでするとどうやろう3メーターぐらいあるかもしれん な, いな3メーターぐらいあるかもしれんね あっちの方が空いたんだけど本当はね崩 れ, てまここは崩れてました、ここは崩れてました残念これも大きなね見た感じええおふんやけど崩れましたかうわじゃあこれだとあれやったかもしれんね